箱根駅伝総合6位の総大鈴木総司、首相を諦めたからこそ得た、もの名門復活へちょっと目は出た。第99回箱根駅伝で、早稲田大学は10時間55分21秒の総合6位に入り、2年ぶりにシードを獲得した。花田勝彦監督の新体制になり、首相の鈴木総司、4年、浜松日からだ。 が、エースの井川達人、4年、九州学院、と、2枚看板、になって、チームを牽引、牽引。目標の総合5位以内には届かなかったが、名門復活への足がかりをつかんだ。井川達人が9人抜きの回装で5位に浮上前回総合13位に沈み、リベンジを誓ったシーズンだった。昨年6月に、花田勝彦監督が就任し、新体制がスタート。 駅伝師匠の鈴木が中心となり、チームを作ってきた。今回の箱根も、1万メートル27分59秒74のタイムを持つ学生トップランナー井川と、2枚看板になって総合5位以内を目指した。往路でチームの流れを作ったのはエースの井川だった。一区は全日本で学生駅伝デビューしたルーキーの増田淳平、1年、トスコー、が務め、 トップの明治大学と39秒差にとどめ14位。2区の石塚洋史、2年、早稲田実業、も区間10位で順位をキープし、3区の井川にタスキ、タスキ、をつないだ。花田監督は冷静に前を追うように指示。井川は自分のペースを守って走った。9人を抜き去ると、区間賞まで7秒に迫る区間2位タイの1時間1分58秒で5位に浮上した。 レースの出来は90点くらい。10点は取れなかった、区間賞の差。エースとして結果でチームを引っ張っていかないといけないと思っていた。後半の選手たちに勢いをつけることができた、と誇らしげだった。4区佐藤幸樹、3年、宮崎日大、戸国伊藤大志、2年、 佐久町聖は、共に区間6位と流れを引き継ぎ、往路は5時間27分33秒の5位と吉見市につけた。鈴木創士、国学院大のルーキーとデッドヒート目標達成に向けた袋で、鈴木は小梨拓也、4年、学法石川からの当日変更で7区に配置された。6区の北村光、3年。 木徳がトップの駒澤大学と4分23秒差で足の子をスタートすると、区間3位の構想で2つ順位を上げた。小田原中継所で待つ鈴木は後輩からのたすきをしっかりと握り、駆け出した。序盤から38秒後にスタートした国学院大学のルーキー上原龍翔1年北山にじわじわと迫られた。9km 過ぎからは熾烈。 熾烈な3位争いを展開し、意地で食らいついた。最後は国学院大と13秒差の4位でたすきを渡した。1時間4分12秒の区間12位で最後の箱根を終えた。あまり調子が良くない中で最後まで使うか迷っていた、と花田監督は明かす。それでも鈴木を繰り出したのはチームの要だからだ。 経験者としてリクエスト通り1時間4分前後でまとめてくれた、と目を細めた。8区は福陽太、2年、楽南、が区間10位で4位を維持。9区の勝負圧し、3年、西京、は区間9位と耐えるも、法政大学と創価大学に抜かれ6位に。アンカーは学生駅伝デビューとなる菅野裕太。 二年、西部学園分離が 20km 過ぎで法政大と総課大を捉えて5位に再浮上した。打楽鑑賞を獲得した順天堂大の西沢雄心、四年、浜松光田に抜かれ、10時間55分21秒の総合6位でフィニッシュ。目標達成まであと一歩だった。 創始のチームだから全日本の思想断念で成長鈴木は1年次から学生駅伝を経験してきた。初の全日本大学駅伝は6区間6位。続く箱根駅伝は7区間2位で順位を12位からシード圏内の9位へ引き上げた。2年次の全日本は7区間9位。箱根は4区区間3位で順位を8位から3位へ。 三年時は怪我の影響もあり、出雲駅伝のエントリーはなかったが、全日本と箱根で共に7区区間5位と結果を残してきた。首相となった今季、全日本ももちろん走る想定で練習を積んできた。だが、大会3週間前にあった箱根駅伝予選会直後に疲労骨折が判明。 花田監督から全日本の出走を断念するように言われたが、どうしても受け入れることができなかった。出たいです。鈴木は懇願した。花田監督は、箱根に向けて我慢してほしい。そして、箱根以降、つまり実業団でも活躍してほしいと説いた。そして、今のチームがあるのは、創士が背中で引っ張ってきてくれたから。創士のチームだから、と伝えた。 2時間近くも話し合い、最後は監督の思いを信じ、そして自分が抜けても他のメンバーがシードを獲得してくれるだろうと信じて、諦めがついた。出走メンバーのサポートに回るのは初めてだった。そこで見えた景色があった。サポートしてくれる人がいて選手が 100% の力を出して走れる。選手だけが頑張って、結果が出るような競技じゃないと分かった。 今まで駅伝を走ってばかりの経験をしていた僕の中では感謝の気持ちを持つというのは良 い, い経験になりました。今日の走りでも、井の一番にありがとうございますという言葉が出たところが人として成長したかなと思います。4年間早稲田で競技ができたこと、総楽部前監督、花田監督、切磋琢磨、切磋琢磨してきた同期、ついてきてくれた後輩たち、 長距離以外の競争部員たち、応援してくれた家族へ。鈴木は感謝の言葉を何度も口にした。首相として、人生の中でもいい一年。早稲田大は箱根駅伝が始まった1920年の第1回大会から出場し、今大会は92回目。うち13回の総合優勝を誇る。大阪決、 ラを用して優勝した2011年の第87回大会を最後に栄冠から遠ざかり、名門復活へは道半ばだ。楽しいことも辛いこともあった中でこの一年は長く人生の中で考えてもいい一年だったと鈴木は振り返る。今のチームを父広久さんから聞いたくるみの話になぞらえて語った。 早稲田大学というものがいろんな形で出来上がってきた思想や駒澤大学や青山学院大学に比べたら緩い環境は手で簡単に割れない硬いクルミのからクルミを割るんだったら土に入れないと割れない土に入れて待つしかないすぐに何事も変わらないしできないだからこそ練習をしっかりやるという基本中の基本から生活面まで見直してきた 長い時間をかけてベースはできたかなと。僕が水をあげ続けて、ちょっと目が出た。でもまだまだです。僕自身も甘いところがあった。この一年では変わりきらなかったところもあるけれど、二年後、三年後にしっかり伝わって結果を残すことにつながったら、と、これからの成長に期待した。花田監督は、早稲田大学は常に優勝を目指すようなチーム、と言い切る。 今回の箱根で総合3位が見えた。総合優勝も決して遠い目標ではない。推薦入学組が田沢、角君や近藤、高太郎君のようなエース格に育ってきて衣服や菅野のような一般入学組が区間5番以内にまとめてくれば総合優勝できるようになる。来年度はもう一つ、二つ上の目標を立てたい、と新チームを思い描く。 後輩たちがこの一年があったからと思えるように、優勝してもらえれば僕はそれだけで嬉しい、と鈴木。卒業後は安川電機に進み、競技を続けながら母校を見守っていく。やっと出てきた目を後輩たちがどう育てていくのか。名門早稲田が大きく花開く日が来たると、鈴木は信じている。 第99回箱根駅伝1月2三日アット東京大手町から箱根足の五間往復の 217.1km 総合優勝、駒沢大、2年ぶり8度目10時間47分11秒2位、中央大、10時間48分53秒3位、青山学院大10時間54分25秒4位、国学院大10時間55分01秒5位、 順天堂台10時間55分18秒6位、早稲田台10時間55分21秒7位、法政台10時間55分28秒8位、草加台10時間55分55秒9位、城西台10時間58分22秒10位、東洋台10時間58分26秒、11位、東京国際台10時間59分58秒、